こんにちは、ケイタですこの動画では副業企業経験なしの45歳会社員がコンテンツ販売ビジネスで2ヶ月目にして月収80万円を稼いだネットを使ったビジネスのやり方についてお話をしたいと思いますまず本題を話す前に非常に大事なことをお伝えしておきますそれはビジネスに才能やセンス経験実績など一切関係ないということです 多くの人は才能やセンスがないと無理だと勝手に思って行動に移せずにいますですが安心してくださいおそらく今動画を見ている方の中にはどうせあなただからできたんでしょって思う方もいるかもしれませんが事実私は副業で大失敗スキルなしでスタートしてます私が今一番意識していることを実践したことで大きな成果につなげることができたんですそれは 正しい情報を得て正しいノウハウを正しく実践することですこれさえできれば才能がなく経験や実績がなくても大きな成果を得ることができますだからこの動画では正しい情報プラスどのように行動に移せばいいのかを深掘りしてお話ししていこうと思います今副業やネットビジネスに興味がある人そして挑戦している人はとても増えていますが そんな中、初心者で最初から稼げている人は多くないというのが現状です。だけど、ネットで検索しても本当に効率よく収入を生む方法や知識などを身につけることは難しいのです。私も色々な副業にチャレンジし、200万弱のお金を払いましたが、成果がなく、中には詐欺まがいのものもあり、失敗の連続でした。 私のように多くの人が失敗したり多くの人が時間を無駄にしてしててままっています。この動画を見ることで今多くの方が抱えている悩み脱サラしたいけどどう起業したらいいのかスキルがないけど起業できるのかという方には悩みや問題を解決できるきっかけになると思います。 社会情勢が急速に変化する状況で自粛生活を余儀なくされ中には会社が潰れ収入が一気に減った方もいます私は確信しましたもう会社員イコール安定という時代ではなくなったということですだからこの動画では会社に依存せずに個人で稼ぐ力を身につけたい最短で大きな収入を上げたい 好きな場所好きな時間で働きたいという方にはかなり有益な情報になっているので最後までご覧ください個人で大きな収入を上げるにはまず挑戦するビジネスの選び方が重要になってきます私の過去の失敗から確信した最も成功しやすいビジネスはコンテンツ販売ビジネス一択ですコンテンツ販売とはどんなビジネスなのか コンテンツ販売とは自分の知識やスキル情報などで人の悩みを解決したり欲求を満たすことを目的としたコンテンツを提供しその対価としてお金をいただくビジネスモデルですなぜ数多くあるネットビジネスの中でもコンテンツ販売ビジネスなのかなぜコンテンツ販売ビジネスがおすすめなのか それはコンテンツ販売はビジネスで成功しやすいと言われている4原則に当てはまっているからですこれは皆さんご存知の堀江貴文氏も推奨しているほどですその4原則というのは1小資本で始められること2利益率が高いこと3継続的な収入があること4在庫がないことですこの4つに当てはまっていない物販やアフィリエイトですが 物販やアフィリエイトで稼いでいるとよく聞くのは物販販やアフィリエイトの稼稼ぎ方ととといいいいうう知識を販売して稼いでいるということでるこすその知識を買うから多くの人たちが物販やアフィリエイトの経験をしているというわけでその稼ぎ方を教えている人はそれを教えていることで収入を得ているということになります。 つまりコンテンツ販売ビジネスっていうのはネットビジネスの最終ゴールなので結局どのビジネスから始めても最後はこのコンテンツ販売つまり自分の知識を販売するっていうところに行き着くのですだったら最初からそれをした方がいいってことになりますよねここまでの情報をまとめるとコンテンツ販売は儲かるビジネス4原則を満たしていて どんな副業から始めても最終的にはコンテンツ販売に行き着くということをお話ししましたまた他の魅力としては自分が得意なことや好きなことで稼ぐことができて大きな収益を出すのが早いところですだから私は本気でコンテンツ販売を学び実践することに決めました本気で取り組んだ結果今ではサラリーマン時代の月収をはるかに上回る収入を得ることができ コンテンテツ販売を始めて本当に良かったと思いましたではここからコンテンツ販売の方法についてお話ししていきますコンテンツ販売ビジネスが短期間で大きく稼げるのが分かったけれども実際どうやって収益化したのかというのが気になるかと思いますコンテンツ販売に限らず全てのビジネスは集客とセールスこの2つが大きな要素となります 今はネットをうまく使うことで個人で効率的に全国からたくさんの人を集めて商品を販売していくことが可能ですでは個人で最速で収益からセールスまで成功させる方法をこれからお伝えしていきますまずは集客について SNS を使って集客をしていきます SNS といってもたくさんあるのですがその中からあれもこれもとしがちですが最初に選ぶ媒体により収益化の速さに大きく影響します結論から言ってしまうとゼロから集客を始めるのであればフェイスブックが一番効率よく最短で集客できる SNS ですではなぜフェイスブックがいいのかその理由はフェイスブックの特性として拡散されやすいということがあるからです 仮にあなたの投稿に100いいねをもらうことができればその投稿は1000人から1500人に見られると言われてます正しい方法で活用していけば2週間から3週間で200いいねから300いいねをもらうことができ3000人ほどの人に一気に見てもらえる集客媒体が構築できるわけですこれを他の SNS でやろうとするとかなり至難の技なんです ではどのようにフェイスブックを活用すればよいのかということですが私が短期間で大きな成果を出すことができた理由はここにありますこちらについて知りたい方は概要欄にある私の公式 LINE に登録してください実際に SNS は見るだけだった私が2週間で200いいねをもらって2000人を集客できる媒体構築までのノウハウを無料で配信しています続いいててセールスについてです セールスで聞くと苦手と思っている方が多いと思います断られるの嫌だなセールスはやったことがない喋りは得意じゃないですがブログで商品をアフィリエイトするにも物販で商品を掲載するにもセールスのスキルは必要です そしてこの世の中で収入が高い人は例外なくこのセールスがうまくできた人なので個人でビジネスをする際にセールスは避けて通れないのですでも安心してくださいセールス未経験の人や苦手意識がある人でもセールスをして成功させる方法がしっかりと存在します実際海外でも使われている効果的な方法で営業力のない人でも上手になる手法です 非常に成成功率がが高く成果が出しやすいのでこの手法についても私の公式にに登録した方だけに教えますまた現時点で販売する商品がない方でも安心してください自分のコンテンツがない方もコンテンツ販売は可能です正しい知識とノウハウを持って実践すれば再現性が高くすぐに成果が出るのがコンテンツ販売ビジネスなのです ここまでコンテンツ販売を集客する SNS セールスが大切という話をしました最後になりますが実際この動画を見たらすぐに行動に移してほしいと思いますこの動画を見たことで確かに知識は得られたかもしれませんが実際にあなたが行動に移さなければ何も始まらないんですなのでこれから会社に依存せず個人で稼ぐ力を身につけたい 場所や環境にとらわれず収入を得たい本気で脱サラをしたいと考えてるならすぐに行動に移してくださいでも分かりますよ初めて何かしようとするときってとてつもなく不安になりますよね本当に成果が出るのかとかまた失敗するんじゃないかとか私も行動しないうちから不安になることが多々ありましたそんな経験を持つ私が伝えたいのは一歩踏み込んだら。 不安が期待に塗りつぶされていくんですそしてあなたが本気で行動することを決断してくれたら私は全力で支援します行動しないと何も生まれません何もしないままで5年後10年後想像してみてくださいこの動画を見て自分で決断し私の公式 LINE に登録する行動力のある方だけに私が直接あなたに合ったベストな方法を教えたいと思います また公式 LINE に登録した方にはこの動画以上のノウハウや数百万数千万の収入を狙えるテクニックも提供しますもしあなたがスキルもなくビジネス未経験からでも最短で収益化したい会社に依存せずに大きな収入を得たい自分の好きなことや楽しいことを仕事にしたい人の悩みを解決し充実したい場所や時間に縛られず稼ぎたいと思っているのであれば 本当にに有益なな内容になっていますチャンスをつかむのも逃すのもあなた次第ですチャンスだと思ってくれたら概要欄にある公式 LINE に登録し悩みを打ち明けてください私が直接回答いたしますもう一度言いますあなたが本気で人生を変えたいと思っているなら私も本気で支援します また、このチャンネルでは今後も個人で稼ぐ力について重要なノウハウや考え方を発信していきます見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録をお願いしますでは最後までご視聴いただきありがとうございます